次は、認証とその必要性というお話です。認証、オーセンティケーションというんですけども、これは、この人が確かに誰それであるということを証明するという意味の英語です。まあ、共用のコンピューターとか、共用のサイトを使うときには、えー、最初にログインという処理を行います。それは何かというと、えー、利用しようとしている人が確かに誰であるということを、まあ、認証するんですね。 例えば、えー、こう歩いてるうちは私誰だかわからない人なんですけども、えー、ID とパスワードを打ち込んでログインすると、これはクノという人だとわかります。そうすると、えー、その、えー、私のファイルを読んだり書いたりして仕事ができますね。利用が終わったら、ログアウトという操作をすることで、えー、認証の状態を解除します。なんでこんな面倒なことが必要なんでしょうかそれはコンピューターが情報を取り扱う装置だからね。つまり、 えー、自分がコンピューターを使っているときには、えー、自分にとって重要な情報をこう扱っているわけです。それは他の人に見られたくないかもしれない。あるいは他の人に勝手に書き換えてほしくないかもしれない。えー、だから、えー、今誰が使っているのかというのを確実にして、その私は私の情報だけをきちんと読み書きするというふうにすることが必要ですね。そのために認証というものが必要になるわけです。なお、情報の保護について言えば、 認証が済んだ後、今度はデータごとに、これは持ち主だけは見ていい。これは誰でも見ていいけれども、書き換えるのは持ち主だけというふうに、その保護のための情報が個別に設定されています。これを許可とかオーソライゼーションと言います。で許可をきちんとするためにも、やっぱり持ち主は誰かが分かってなければ、廃、ま、止、あ、になりませんから、認証はきちんとする必要があります。さて、じゃあ認証は具体的にどういうふうにすればいいでしょう。 例えば、あなたがスマホを持っていて、パスコードを設定してない場合、それはその機器を持ってるということが認証として作用してます。いつも花火放されて持ち歩いていて、自分だけが使うんだったら、その持ってることが、えー、この持ち主だということでしょうね。しかし、これでは、置き忘れたりしたときに、まあ、それをたまたま手に取った人が、持ち主と同じ操作が出てしまう。大変危険ですね。まあ、よくあることですけども。そこでパスコードを設定します。 機器を持っていて、なんかパスコードの秘密の数字4桁が正しく打ち込まれる人は、入賞を通過して持ち抜していた、振る舞うことができた。まあ、そういうふうに組み合わせているわけです。では、特にパソコン室に置いてある共用の機器とか、あるいはネット経由で接続できるサーバー上に、あなたの情報が置いている場合がどうでしょうかその時は、まず機器やサーバーの管理者が、 えー、そこを使うことを許された人に対して、ユーザー ID を発行します。えー、まあ、番号の名前ですけども、それがあなたを表します。そんな面倒なことをしないで、えー、自分の名前を使わせてくれというふうに思うかもしれませんけれども、えー、名前そのものだと管理が面倒ですし、同姓同名もありますね。そこで ID を発行する。そして次に、それと組になる秘密のパスワードがあって、それは自分だけが知ってる。ですから、その2つを正しく入力できたらば、 あなただと認証されるわけです、えー、ところで、アリババと40人の盗賊というお話がありますけれども、でこれは、えー、その秘密の、えー、洞窟の前で、開けごまという合言葉を言うと、えー、洞窟は開く、まあ、認証ができてしまうね。そうすると、この秘密の合言葉は、いわばユーザー ID とパスワードを兼ねていたわけですが、それがその一つしかないですから、秘密の洞窟は、今誰が開けたのかということはわからないですね。 で個人のコンピューターはそれだと困るので、誰というユーザー ID と、確かにその人だよというパスワードを分けているわけです。認証にはこの他に、例えば指紋とか、文幕のパターンとかいうふうに、まあ、生体的な特徴を使う、指紋は誰でも固有の指紋ですから、ね、あるいはその物理的なカードとかタグを持っていく。そういうふうに様々な方法があります。 でも、指紋も網膜もカードも全部読み取り装置が必要だったり、設定が手間なので、まあ、一番楽なのは ID とパスワードなので、ね、ですから ID とパスワードによる認証が一番広く使われているという状況です。